の6目です来ましたよ、ついに来ました。デ リ, リリンキティちゃんの畳べり。ほら、かわいいキティちゃん。新発売です。えー、この畳です。この畳べりですね。畳にしか使えません。小物は作っちゃだめです。そういう規約がちゃんとあります。そして、 えー、ショーシが入っておりますキディちゃんマークにこの焼子を、えー、畳として納品したお客さんに必ず渡さなければならないと、まあ、この焼子可愛いいんでお客さん意外と喜ばれるかもしれないですいろいろ制約が多い畳ビリですけど使い道を間違えないようにキャラクターですのでしっかりと注文があったお客さんにこのヘリを使っていただいて畳にしたいと思います ティちゃん務めよりまだ種類あります、えー。とりあえずこれだけ取ってみました、えー。試しにちょっと見てみたいという方当店までお越しください、えー。私とどっちが可愛いですか？ティちゃんですね。はい。すみません。それでは。